同時並行の一時いじめが長期化する中、東京に行ってしまったため、録画データを探しながらのマフラー純正戻しです。ラスペネを吹いているのですが、下側だけステンレスの。 ホームセンターっぽいネジになってますね。マフラーは特に熱くなるからな、覚悟して挑まなきゃな、と思ったのですが一瞬で緩んでしまい、どちらかというと、マフラーハンガーのゴムに苦しめられたの巻マフラー交換なんて珍しくはないですが、苦しい自動車整備という趣味の、リアルを今回もお届けします。今回は POV 視点で撮ってみたのですが、すぐカメラが変な方向行って大失敗でした。 そしてマフラーハンガーが外れない、プライヤーとマイナスドライバーを使って、ゴムくらい抜けないかと試すのですが完全敗北。マフラーハンガープライヤーを頼みました。 こんな作業のため1 2 0 0円も出すなら外食でもしたいと思っていたので完全敗北というわけですね異常に硬いと思ったらどうやら強化ゴムが入っているっぽいなゴムということで避けている可能性もあったわけですがまだ新品の黒さが残っているくらいにはいい状態を保っておりました待って、むっちゃ硬いんだけどこれ抜けなくね刺さった以上は抜けるはずだぞあとですねマフラー本体といい、バンパー株といい、スマホ三脚といいありとあらゆるものが邪魔で 手が入らないしそもそも見えない人の動画を見るとスルッと外れてるのになんで自分だけこんなに時間かかるんだゴムの伸縮性を信じてバカみたいに力をかけてマフラー本体も横方向に揺らしてようやく抜けました次は反対側ですがマフラーの重量を支えながらの作業はきつそうだ 2万した中国のスマホジンバル仕事しろ重量バランスが悪いのかスマホケースとの相性なのか突然落ちてくるんだよなそしてを決してジャッキを下ろすもどこかに引っかかってるのか謎の力で引っ張られているのか降りてこないよーく観察してみるともう一個あったわ外している間に一番つらいことを寝そべったまま首というか頭を上時浮かせるような体勢での作業が続きますそれがひたすらにしんどいのです クリーパーって言うんだか、寝そべり台車を買った方がいいです。下ろすところを取ってなかったし、もっと言えば、純正と並べて取ればよかった。そこそこは錆びついてきてますね。どう使われたかも、どこのメーカーかも知りませんが、お疲れ様でした。左下のマフラーハンガーは、6月いでに、サムネの撮影をしてるだけなのでお気になさらず、そしてアップガレージで買った、本体4000円プラス、送料7000円の純正マフラーの中古、もっと安いのあったけど、 取り付け部が朽ち果ててる感じがして、数百円ケチってまで背負える手間じゃなかったです。太鼓部分にはスバルって書いてありますね。みんなはここにジェッキかけちゃダメだぞ。都市伝説的な素人整備あるあるやん。ガスケットの面がかなり荒いですね。これは削らなきゃ。というわけで錆落とし用ブラシと、パーツクリーナーで荒削り、量は漏れなきゃいいんだから、この後に適当なペーパーで鳴らせばいいっしょ削りカスがマフラー内部に入って、それがエンジンの方に行ってブロー。 なんて、あると思うかブローしたら下で動画ネタになる定期。反対側もやったけど、これ映さない方が良かったかも。でさ、マフラーはそこそこ重くて大きいんだ。それを、ガスケットを挟みながら固定しなきゃいけない。コツなんてないよね。やれるようにやるだけでしょ。ジャッキを使って全身で支えながら、揺さぶってる間になんかのまぐれで入ってくれないか、ガチャガチャガチャで引く、さっき言った通り、ほとんど見えないんだよね。一番よく見えるところを。 スマホ三脚が占拠するし、ハンマー持ってないから、手で叩いて押し込んだ荒れの精神。マフラー側の穴が縦長だったこともあり、なんか適当に入りました。マフラーハンガーの方で死ぬほど苦労したのですが、逆の手順でしかないし、絵的に単調なので、テスト指導までカットです。あれ静かになってなくねスポーツカーのコールドスタートはうるさいものだが、一番静かにしたい場面が、ちっとも改善されなかったとはな。 D レンジに入れると、だいぶマシになったかな。加速力は触媒とか吸気でなんとかするので、マフラーは静かな状態にしておきましょう。純正マフラーがダサい問題と、騒音を撒き散らすくせに、車好きを語る問題。まあとりあえず、漏れはなかったということで、今日は体力的に無理だけど、一時いじめ頑張りましょうかね。今回はここまでです。次回もゆっくり見てね。